あしまったあしゅくったあしまったしくったみずったしあしくっ た, ったパターン読んでたのに、はい、あ, あダメかうそ <笑><笑>でいいでね、足食ったハハハハハハあハハハハあハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハというわけでこハハ段階目がハハ あ、嘘マジで<笑>避けたじゃん<笑>あウソ惜しいーあーあるよねそういうのね一気になんか崩れるあー避けえへんかったあ嘘真下まで来んのかよ真下なんでそこにいたんだお前 でそこで、ね、あ嘘あの距離届くのマジ<笑>かボスでしたか<笑>ちょいちょいうわ<笑>そりゃそりゃないてねあ嘘パリーで弾けると思ったのに嘘。<笑>うそー 年かったああクソだいぶ集中力がそびわれてるな危ねえこわっうっそー着地狩りはきついよーうっそあれは対応できひんわーあー後ろのやつ後ろのやつあっクソクソあとちょっとやねー あくそーあとちょっとやろなああいいよこれああ全然大丈夫ですよああくっそーちょっとなうわーくっそーあうわそうわくそうわくそなんかあうそ ああう嘘マジであーあ嘘キついああくそやっぱりだよなやっぱりうそーあーくそダメかダメか無 理, 無理やりいけるかうそ あうそ反応しなかった<笑>あ、しくったしくった<笑>あそこまでうそー<笑>あこれ受けたと思ったんやな<笑>優勝あうんそ 連続、連続のプーティンか。ああ、うっそあれさえよければ勝機があったらね。ああ、くそ 受けられへん2位うっそーでも3段階ぐらまではいけたなオッケーだあれ当たるんだあれも当たるんだ う, うわー終わりにできんかったーうっそーちょっとトイレ行ってきますうっそーそっちだったか方向なさんダメか届かん マジかあんなのにやるもうこういうね感じになるので、まあ、あれらを飼い革してもうっそやられたうん<笑>まああっくそ避けたと思ったのにうん一体うっそけられないよあれは<笑>あしくった今のしくったなあ そう、当たった今当たってないよね<笑><笑>